バーンって壁に押し付けられて、うん、ここで銃口がカチャッカチャッカチャッってなって<笑>ですか。本<笑>当そうだよね。だってこ、ここ、ここでもし銃が貼ったら、大変なことになるわけだから。まあ、確かに。うん。だから、そんな文化、日本には、だから銃なんか持ってるって文化ないから、向こうは持ってる人いるから、うん、だから絶対それやっちゃっていけないのに、やって、ステップアップ、ステバックステバックって言われて<笑>、こうやってカチャッカチャッとか 引き金を、米紙で引かれた人生はなかなかないよね。なかなかないですね。<笑>刺激的ですね。<笑>まあ、よ、よかったけどね。うわめっちゃ楽しかったって言っちゃったけど、終くもなくて。<笑><笑>ごめんねって言うんたけど、I enjoy t とか言っちゃって。<笑>楽しかったと、ね、か。<笑>超、一生の、一生の会話ネタになる。ね、<笑>えああまあ、いろいろありますが。 あのー、ま、あ今回はですね、セッション参加の心構えて、まあ、もまさん結構セッション行くとか言ってたけど。うん、そうですね、最近は、ま、あこの状況もありますし、うん、で、やっぱ20代の時とかはよく行ってました、うんうん。うん。あの、ジャズ始めた頃とか、上京してすぐぐらいの時とかは、うん、よく行ってましたね。うんうんうん、あこういう時ってもうな、う自分で曲をこう<笑>、 これ、これ歌おうと思って譜面持っていく感じそうですね、うんで。ジャズやりたての頃は、ジャズのスタンダードじゃなくて、ボ差の場3曲だけ用意してたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。でもそれを、それしかないんですけど、うん、とにかく仲良くなろうとか、うんあの、自分を知ってもらおうっていうだけで、うん、3曲だけ歌えてもどうしようもないんですけど。<笑>いやいや、でもその度胸もあって、うんうん、全然いいんじゃないですか、それは全然。 結っかくそんな譜面でできましたね。でね、ちょっとずつこう、レパートリー増やしてね、うん、自分で譜面書いて持ってきましたね、うん。もう今ね、レパート、この間だってマルセロでやった時に、アンコールの時いきなりマルセが<笑>オール、<笑>え、ノーモーアブルースやり始めて、な、はい、何にもなしで歌ってたもんね、ちゃんと。何もなしでやりました。<笑><笑>あんな、あんな普通、ボサノバのこと知らないと全然できんよね、ノーモーアブルースとか。結構 まあ歌、歌詞も微妙でしょ。<笑>ちょっとごまかしましたけど。い, いやいやいやいや<笑>。まあ、そんな、あんな振りでようやるわと思って<笑>。<笑>しかも、ね、あの、イントロもなんかほんわりで、みんなよくね、あれま、あまなあかまあまあなって思いますね、うん。うん、<笑>まあ楽器の人はな ん, なんとか空気の流れでなんとかなるけど、歌は歌詞ないと真っ白だよね、に、うん。真っ白になります ね, ね。ね、う、え、ん。けど、まあセッションでも、 なんかもういろんなことが起こったので、うん、毎回。うん。うん、でも、そこでいっぱい失敗して、うん、うん。なんかいろいろ経験してっていうので、うん、あんまり何が起こっても今、なんとも思わないかもしれないです、うん。でもこう、若くてさ、ちょっとこう意地悪してくる人がいるわけじゃんうん。そういうのはどういうふうに交わしてた、うん、えー、っとですね、やっぱムカつくなーって思う時とかもありましたけど、 でも、その辺性格なのか、割とスルーできた方だったかもしれないです。うんうん、でも、やっぱ悔しい思いもたくさんしたりしましたしね。うんうん、まあ、結構そういうものなのかなって思ってました。まあ、スルーするのは大事だよね。なんかもう、そうですね。そうね、ん。力はある程度必要だと思います。んなんかもう、超ヤンキーだったからさ、髪の毛ドン毛でさ、金髪だしさ、<笑>うるせえじじいって何回言ったことあるから。<笑> <笑>知るかとか言<笑>う。私もね、金髪でしたからね。<笑>金髪ドレッドの時期とか変わりました、ね。ま, まあ、ドレッド似合いそうだね。俺、金髪ロン毛だからね。これぐらいあったね、髪の毛。<笑><笑>今度写真見せてください。どっかにあるんだよ、そう、そういえば。この間、プリクラとか出てきて。もういや、懐かしいです。こんな、こんな髪の毛で、プリクラで撮ってんの。なんか、<笑>よう、こんな時期あったな、とか。 あでも本当に、でもまあ、あんま気にしないことだよね、結局。そうですね。あとは、ま、いいアドバイスくれる方も実際本当にいらっしゃるので、うん、それはそれで、ね、なんかね、そうじゃない、なんか、あれって思うこととかは、うん、こ う, う、うまく、する、うん、するというか、うんうん、なんかそういうのも大事なのかなと思います。録音しといて、まあね、こう、やっぱりその後で聞き直して、本当にその言われた通りだったら直しやすいし、 そう今思わなかったら、うん、実際それが真実であったとしても、今は封印しちゃっていいかなって俺いつも思う、ね。そうですね、えー。客観的に録音するって結構大事で、うん、自分の声ってアイフォンなんだったかなっていうのを、なるぐらい、うん、みんな聞かなかったりとかするので、うんうんそ う, ね、うん。<笑>客観的にこのボーカルさんを聞くっていうのでやってみると、うん、歌ってるの自分だし、うん、あ、こういうふうに、自分はこんなふうに歌ってたけど、うん あ、実際外にはこんな風に聞こえてるんだ、みたいな気づきとかがあると、んなんかいろんな、その、あの、溝みたいなのを埋められるとは思いますね。そうね。やっぱりそういうところが一番すごい大事かなと。うん。あの、みんな言う、ね、イアンドエラーをいっぱいするっていう。うん。結局その、なんか恥ずかしいから聞かないってみんなっちゃうそうするともう直しようがないもんね。そうですね。客観的に、いや、もう自分なんかでも今でも演奏した、ああ、ここもダメだとか思うけど、 あの、昔なんかもどっちらかってどっから直していいかわかんないけど、でも、一個でもそっから直ったらプラスだもんね。だからそ、その、ね、な、直ってないとこ聞かないと直しようがない し, し、ね、やっぱり自分で聞くっていうのがやっぱり大事かなと、うんうん。うちなんかもう大学なんかとぜひ毎回毎回録音して聞きながら、ストップして、ここ、こうした方がよ か, ったらよかったんじゃないとか言ってや、やるんだけど、うん、そうすると、聞かせてるとは、いろいろ言わなくても、自動的に自分の演奏にこう、こう、気づきがあって、 うん、何回かやっていくとちゃんとうまくなっていくから、うんうん、そこはすごい大事かなと、うんうん。一日寝かせて聞くとまた違うんですよね。そ, う そ, う そ, うそして、うん、そう、なんかアドレナリンが出た状態と落ち着いた状態で聞くと、また聞こえる方が違ってて、うん。ああ、そうそうそうそ う, そう、うん。それはある、うん、確かに寝かせるのは。あとなんか言われたことの、まあ、全部聞かなくても言われたところでチェックするために一応取っとくみたいな。そうですね。うん いつもとってたね。俺は今でもそうだけど、うん、いつも、もう今なんか言う、なんかいいのがあった YouTube 使おうみたいな下心があるから、もうとにかくライブ行くととりあえず、<笑>とりあえず取っとくみたいな。で、ね、あれなんか良かったっぽいなと思って聞き直したら、あ、全然くしゃくしゃだったりとかして、そういう時は勝手に、あの、勝手にユーチューブ上げないくせに、他の人がくしゃくしゃでも自分が良ければ上げたりとかしてみたいな。まあ、ぐちゃぐちゃはないけどね、みんなプロだから。う でもそういうのって楽しい。となんかこうトラブルがあっても俺は、あ、ね、自分で失敗してたら、俺心の声かけて書いてるから。あははは、そうですよねご。ごめん、間違えたとか書いとけば、<笑>なんかいいのかなと思ってうん。だって演奏中って、あの、こう、これは、これはこの間ベースのことを話してたんだけど、その別のベースの人とね、大阪のベースの人と話したんだけど、多分俺たちってミストーン全くなくやろうと思ったらできるけど、 ジャズでそれやっちゃうとつまんないよね、うん、みたいな。そうですね、うん。何かこう、アイデアがあったら間違えてもいいから、その、みんなの胸借りて、バンって飛び込んでみて、うん、っていうのをやらないといけないから、それやってたら、ホームもどこやってんだっけってなるし、みたいな。そこを、やっぱりその、変に守りすぎないところが、でも、ま、あぐちゃぐちゃになりすぎるとダメだけど、うんうんうん<笑> そこら辺はやっぱりこう、なんていうかな、これやってみようか、あれやってみようかっていうのは、トライはすごい大事だもんね。そうですね。うん、それがうまくはまらなかったっていうのは、なんか、芸術としては一つありかなとは思うしね、うんうん。で、ボーカルさんはまた、ね、そのフロントで歌手もあるし、うん、で、なんかやっぱちょっと楽器の方と、少し違う役割をすることたくさんあると思うんですけど、うんねうん、でも、 じゃあ、その楽器の人たちが今一体何が起こってるのかっていうのを、うん、一緒にその空間の中に歌ってなくてもいるっていうのはすごく大事かなとか、うん。そうね、うんうん。なんか呼ばれるまでじーっとしてるとかじゃなくてね、やっぱりそのその時間を楽しんでるのがいいよね、やっぱり。そう歌詞を歌い終わって、じゃあソロに回りますかその時は休憩じゃなくて、うん、そう、自分がその歌った後、 土台を作って、ハイパスしましたっていうので、みんなそれを受け取って、ソロしてくれるので、うんうん、じゃあそこで、じゃあどんだけいい感じでこの土台作ろうかなとか、うんうん、なんかそういう楽しみとか、うん、まぁ、あ、レギュラーチームで撮れたりとかってできるようになると、うん、なんかもともと楽しくなるかなと思いますね。ねうん、楽しみ方がいろいろあるよね。うん、なので、まあ、そのまま話の内容だけど、ジャズの上達のポイントで、 ラズを始めたばかりの自分に今自分が言ってあげたいこと。はい。うん、そうですね。とにかく、まあ、初心を忘れるべからずか。うん。かな。なんかまあ、うん。うん。で、あとはとにかく、ずーっとや、ちゃんとやってれば、必ず聞いてくれてる人はいるので。うん。うん。あのー、一郎さんじゃないですけど<笑>、うん。 もうとにかく地味な練習をずーっとしっかりやれるっていうのが、うんうん、最終的には強みになってると思いますも、ねうんうん。もう地味な練習好きなんだよね、ずっと。なんか、淡々とやるの好き。淡 々, 淡々と単純作業というか、うん、それに新しい何かアイディアがあったら、間違えてでもいいから、とにかく試してみる、人前で。うんうんうん まあ、ダメならダメで別にね、また次のこと考えればいいので、うん、うん、すると見えてくるものとかき、うん、っとあると思うし。 もうね、みんなだからその、間違えたことに対して異常にみんなこう、なんていうの、嫌悪感を私間違えちゃってとか言うけど、あの、いつも俺、心の言わないけど、ここなんかいや、そんな、あなたのことみんな見てないから、み, たいな<笑><笑>みんな俺のこと見てるからとか思ったりとか<笑>、俺のワードだったりとかすると、いや、すごいあそこ間違えちゃってとかて、<笑>大丈夫、見てないよみんな、みたいな。<笑> そんなあんた見られてないよ、みたいな<笑>、言いたい時が。ぐさーってさ、今。いやいやいや。いやいや、ま、それはあの、向こうからすれば同じで<笑>、その、あんたが思ってるのあんた見られてないみたいなのはあるんだけど、その、 そんな演奏で音ピッチ外したとかほとんどわかんないからさ、この間、あの、僕なんかビジネスね、うち、まあ会社やってるからさ、こう社長さんとのご飯会があって、そしたらそのお店で CD が2枚同時にかかってたんですよ。えで、気持ち悪いと思って、なんか、その優先と CD を、CD をかけた時に優先が勝手に誰かつけちゃって。あなるほど。で、似た曲なんだけど、まあ、要は音ぶつかるとて気持ち悪いから、うん、で す, すいません、ちょっとそれどっちか切ってもらえませんかって言ったら、 その、社長さんの中で、そんなの聞き分けれるんですかって言って、いやいやいやいやいやいやいやいや、<笑>みたいな。だけど、一般の人でそれぐらいなんだよ。2曲同時にかかってたって気づかないぐらいだから、<笑> そ, ん<笑>そんなちょっと音外したとか歌詞間違えたとか聞いてないから、みたいな。<笑>英語なんかみんなわかんないし、みたいな。<笑><笑>そこは、なんかまあ、うん、なんかこう、その、雑にやる必要はない。 雑にやれって言ってるわけじゃないんだけど、うん。うん、その、一生懸命やって間違えたことは多分仕方がないことなので、うん、一生懸命やらなかったらダメだと思うけどね。うん、なんかこう、ちゃんと準備して、うん、そこで思い切って、その思いついたことを頭になったことをやろうと思ってうまくできないとか、はまらなかったっていうのは、プラスだし、それはいい方向に働くのに、なんかその、そこに偉いこうこだわって、あとぐちゃぐちゃになっちゃう人いるから。うん、えそうですね。うん。うんうん 後半が良ければ何でもいいからね。最後のじゃーんがかっこよかったら<笑>、多少何でもんとでもなるって感じ。あ, あとはもうたの楽しむこと、失敗することも含めて、うん、楽しいって思う状態を作っておくことが上達のポイントかなって、うんね、思いますね。そうですね。それ確かに。理由は何でもいいと思うんですよね。うんうんうんうん まあ練習はちゃんとストイックにやらなきゃいけなくて雑にやっちゃダメなんだけど、うんうん、本番の時っていうのは一番その自分のつけてきた実力でどう、どう楽しみきるかみたいなところがあるから、うん、セッションなんかは、うんだか、まあ、ナルセとかも言ったけど、うん、セッションは事故るために行くみたいな。そうそうそうそうそ う, そう、うん。一番事故していい場所をね、そこでいろいろ試して、実験して、うんうん、で、例えば本番の時とかに、うんうん あの、なんだ、もうちゃんとしたものがおって出せれば、オッケーだから。うん、そうね、うんそう。全然誰も恥ずかしいって思う必要はないって私も思います、ね。すごい、そこに対して異常に怖がる人がいるんだけど、なんかまあ、うん、その、ね、まあいろんなこと言う人いると思うけど、そんな多少するしつつ、する、うん、で全然大丈夫。 うん、死なないからさ、音楽で。そうそ う, そ う, そう半音でぶつかったって全然死なないから。むしろみたいな<笑>そう。<笑>お医者さんとかだったらこんなわけにいかないけどさ、みたいな。<笑>本番の時にちょっとこう、違ったことやっちゃうかなって。いや、それ困るんだけど、俺らはもうそういう音楽をやってるわけだから、セッションなんかはその、なんていうの、自由にできて、お客さんもちょっといて緊張感もあった上で、なんか、 まあ、間違えてもまあ、自分の立場上ね、自分のコンサートがわけじゃないから、なんかそこら辺で一回冒険したりとかするぐらいの気持ちでやればいいと思うね。うん、実験室だと思えばいいと思います。ね、まず3曲持っていけばいいなだな、<笑>じゃあ、モンマさんからそうですね、3曲あると、うん、そうそう。まあ、2曲でもね、いいと思うです2曲でもけど、なんか、こう、テイストの違うものを、それぞれこう、1個ずつ持っていくと、うん、て、 いろんなところで使いせます。そうだね。3曲ぐらい歌うと疲れちゃうし。そうだね、そうだね。もう、ね<笑>まあ、あとみんな歌ってちょうだいみたいな感じそうそうそ う, そ う, う。いいかなと思います。は, い、はい。ありがとうございました。というわけでですね、今回はあのー、まあ、えっと、お盆の間に僕がこのみんなで聞いたことをまとめたやつを動画で出すっていうか、えっと、その時に、まあ、みんな、それぞれの楽器が皆さんこう、セッションの まあ、セッションで今行きたいけどとか行ってるけどなんか伸び悩んでるとかっていう人のための動画なんで、うん。なんか、類さんも何かを、なんだっけ、なんか作って歌を歌くなるポイントの動画を。はい。はい。えっ、ー、と、歌が歌、歌がうまくなるための3つのポイントっていう、まあ、すごく、あの、 簡単なこと、うん、うん。まあ、ちょっとなんか心構えとか、うんうん、そういうものではあるんですけど、うん、それをちょっと用意しようかなと思います、うん。ありがとうございます。はい。そちらの方も、えー、なんか動画見てもらったところで、こう、申請してもらうと、もらえる形にしようかなと思っておりますので、えー、ぜひ、こう、この期間に、えー、メルマガを登録をしていただけると。メルマガの人限定の配信になりますので、よろしくお願いします。